いきますよ。どうぞう。おはようございます。おはようございます。今日は。倉橋さん、何をすですか。はい。いや、もう、今日はね。 いや、僕いるところ見てください。これもう緑がもうすごいでしょ。これもうビルなんて一個もない。今、まあ、これで、ね、千葉のね。実はね。ある場所に来てるんですけれども、今日はソロキャンプしていきたいと思います。よろしく お, お願いします。はい、ということなんですけれどもねまあ、ソロキャンプ。まあね、せっかくなんでね。やっぱ都会の日々のね。まあ、そういった。なんていうんですか？まあ、ちょっと疲れ。なんかを癒しながらちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、はるはるさん。はい その背中にちょっと生えてるものは何でしょうかあ、これですかいや、これはもう当然キャンプなんでこれマサイの剣ですよほら、これがないと<笑>ね<え><笑>やっていけないですよ、これ こ, これで料理も作りますし、はい、これ見ても奥とかさ、ほ、う、ら、ん、ほら、ほらもうあんな感じよほうもうこれ猛獣とか出てきた時にはもうこれでもうこれほら<笑> すごいここからね、はい、巨大なクマなんてヒグマなんて出てきた日にはもうこれで戦いますから僕、ね、やりますかなんならそれをシチューにしてやりますわおかずですねおかずです、はい、そういったね、まあ、ちょっとサバイバル術なんかなんでね僕が、ね、マサイの釣りを持ってるのかっていう気になる人もいると思うんですけれども、まあ、それは秘境鉄道っていうところでね、まあ、簡単に言うと僕アフリカに行った時に実は洗礼を受けて名前を頂 い, いてその名前がラバーティーという名前なんですけれども幸運な男と。 まあ、いうことなんですけれどもその、えー、マサイ族になった記念にその兄弟子からいただいた剣がこれマサイの剣でございます、はい、ということでじゃあ今日はこの場所を使ってそのキャンプをしていきたいと思います火を起こすときに使うこれですよこれ、はい、これね、はい、いこれねこれも大事火台火台ですね で、あとこれ、うん、マックスポンプ、はい、これはですね、風を送り出すというものらしいんだけれどもまだ買って開けてない、はい、いつかキャンプしようと思った時に買って1年くらい置いてある1年<笑>そうまだまだ使ってないでこれはい、はい、それはこれすごいよこれエンバーストーブこれは火をくべることができる だけどこれもまだ開けてないからいそうどうやって使うのかは分からないま だ, だらいつかやろうと思ってたから今日もこれ全部だから出しますから、はい、あとはあとこ れ, これもう見てもだいぶ使 い, 使い込んでるでしょ使ってますねこれはライスクッカーはいここにご飯を入れてそうやってきますよまあこんないいねほらもう周りにそんなに民家もないような場所だったりとかねするんでもうこれスピーカーはい はい、もう見た目ガンツ。はい。<笑>見た目ガンツ。はい。で僕ねすごい大事にしてるのがもう絶対海外でも持ってくるんだけどこれこれはねあの後ろ吸盤で貼り付くようになっててであの中にねあの石鹸あのー、液体石鹸を入れてるんですよだから、はい、そういつでもこれ手洗えるようにあうっていうのと、はい、あとこれじゃじゃーん、はい、これはですね、うんまあ、じっとくナイフ風のこのスプーンと。 このフォークがこうやってついていまして、うんうん、でさらにこっちにはナイフもついていますと こ, でこれでこうやって現れた、ね、クマの肉をはいこういう感じそう、まあ、あとはこれだねもうやっぱりねもう冒険者には絶対に必要なもう旅人には確実になくてはならないこのジットナイフはい。はい まあだから僕もソロキャンプの時もこんなもんですよ、本当にこんなもんですか古原さん、はい、テントはあそうそれあ、そうそれあのね、電車の中に忘れました<笑> 網,、はい、網ならに乗っけてきたんですけど、重いから、はい<笑> テントにね、<笑>はい、忘れその動画あであの撮ってもらってるんで、渡しますわ、はい。じゃあ、テントは一人旅してるわけですね。そう、テント、今ね<笑>テント、そう、どうしよう、だから農宿、あ、そうだね、やばい、やばい、忘れてたわも、持ってきてる気になってたけど、そうなんですよ、実は総武線の中に忘れてます。すね、いや今も多分、どっか旅行してると思います、<笑>俺のテントが、はい。でですね、古原さん、そんなこともあろうかと、はい、テントを別で用意してあります。っすすかかはいえ、なので、ちょっと… お, っお <笑>マジでおっありがとうございます、はい、予備のテントでございますいすごいもううちのスタッフの優秀さこれすごくないですかこれ本当にいやありがとうございますすいません本ントにテントを、ね、ちょっと組み立てていきたいと思いますまあ、2人用なんで でテントの中ちょっと見せてみようかな。なこんな感じ。テントの中はこんな感じ。中見てみて。こんにちはーっていう。だから今日はもうここに泊まります、はい。はい。こんな感じでございます。い、はいよ。で、まあ、今ね、まあ、テントだったから次はね、もうご飯の準備かな。そう今日ね、天候でね、もう雨がね、えー、来てるっていうことなので、ちょっとね、火を起こしていきたいと思います。えい、ちょっと。で。 出 て, てる出てて出てってはいこれで火をちょっと起こしていけたかと思いますよこれいいですかなかなか、ね、原始的ですねえ原始的ですねいや俺いつもこれで火つけてるマジ か,、うん、<笑>いいですか<笑>はい 盛上がってきたよ気持ちたあ、キモリき た, ち, たちょっと待って、もうちょっともうちょっとよし、これもくべてよし、ちょっと待って、ね、よしよしよしはぁだいぶだいぶ来ました ね, したねああこれでやっていきたいと思います どういい日でちょっと寄ってみてください。はあ、あっ、うわい、まあ、大体2分くらいかな、うん、2分くらい、まあ、これとこの火の棒があれば、火つきますね、よし、ここから、えー、今からご飯を作っていこうと思うんだけれども、なんか、キャンプといったら、なんか思いつくもありますかそうですすねバーーベキューかな違います カレーですよカレーなるほどカレーですよということで、今からカレー作っていきたいと思います、はい、お願いしますはいラバーティークッキングということで今からやっていくぜ古原さん普普段段はは料理は普段ですか料理 はい、まあでも鍋がね多いですよどうしても<笑>最近お気に入りの鍋料理はえっとねごま担々鍋がめっちゃうまいんですよごま担々鍋美味しそうですねそうごま担々鍋がすごい好きでごま担々鍋ばっかり食べてるかなこれ最近あとあれラムしゃぶラムしゃぶああラム肉をそうも う, もうれ買ってきて それでしゃぶしゃぶするんですけど、レタスとあともやしとニラと人参を入れたらもう完成。うん、ラム肉のしゃぶしゃぶって美味しいんですか？めっちゃうまいですよラムしゃぶ。こいつ硬かった。ちょっとすごいね。うぐいっす、はい、泣いてました？うぐ い, っ す, うぐいっす。これラジカセじゃないっしょ？違います。す ご, すごいじゃん。<笑>ああ すごいじゃ ん, う、うんうん。すごいね、ここ。ウグイスなんてなかなか聞かないよ。あ、そうですか。都内で。トライはいないでしょうね。うんうん<笑> いいね家起きたらもう起きたらうぐいすの声っていいな海外とかでもう本当にどうしようもない時とかは例えば自分がねなんか持ってるそのやっぱ衛生的にさ下に何かやっぱ引きたいっちゃ引きたいじゃないですか、うんうん、こう紙とか本当は引けるんだったら引いた方がいいと思うんだけどもし髪がねなかった場合こう、まあ、ビニールでも何でもいいんですよ僕はねこうやって携帯のこれゴミ袋なんですけどこれを常に持ってて これは例えば自分が何かゴミ出しちゃったときにゴミ捨て場がないとき結構あるん で, うん、うん、そ, うでそういったとき用にこういうの僕は持ってますあ登山あとう、ね、そうそうそうそうそうそうらそうそうたものを下に敷いてあげると、うん、例えばまあこういうのねうこうかでもああいいですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう じゃあ、玉ねぎを切っていきます。玉ねぎとかはね、確かに。ちょっとね。今日の夜ご飯ですか。 ジュー聞こえるここちょっと寄ってみてくださいこれジューいいですねいいですねー美味しそうです肉いんですか肉はもうちょっと玉ねぎしんなりしてからよいしょ 小学校の時とかさ中学校の時とかさ、うん、なんかこういうのやりませんでしたそうですねやりましたね、うん、校外各種外で食 う, もうカレーほど美味しいものって僕今まであんま食べたことなくて、うんうん、そ, うそうこの後、と白米やらなきゃいけないなそうですねそういえば<笑>忘れてましたね<笑>そうですね白米今からねやっぱカレーといったらライス うん、このライスクッカーを使って、お米を作っていきたいと思います。はい、で、使うお米はじゃじゃん、山形のつや姫を使っていきたいと思いまーす、はい。はい。つや姫、名前がいいよね。<笑>炊いてほれぼれ、冷めても美味しい。つや姫です。で、これ、すごくね、わかりやすいのはさ。うん あ、めっちゃ開けちゃったこれ見てここにさちゃんとメモリがついてんの見えます見えるかなうんうんうんおう米と水でさちゃんと書いてあるでしょ 1.55 だったらここまでやって水をここまで入れてくださいよみたいなおこれがお米 1.55 でここ水 1.55 入れてくださいよいはいそうあこれで わかりやすいも、千、線の通りにやればいいから。うん、うこれを本当に。めっちゃ入ったよ<笑><笑>。大丈夫ですか。めっちゃ入 っ, っ, ゃ入ったよこ、これ。本当に。二号、一号。三くら い, いって。三くら い, いってんじゃないの、これ。いや、でもね、ここって言ってるよ、これ。 あってまるあって る, 合ってるでここって言ってるでここにさらに水をねちょっと水入れていきますわはいえっこれ3いってないこれうー ん, うーん半ちょっと待ってでもこっちいったらあっこれ一番深いところで第一関節いくわ一番深いところ、うん、<笑>一番深いところで第一行くからまあこれでいけるでしょうとりあえずこれちょっと一回30分置いてみましょうこれではい そういえばさ、混ぜるものさ、うん、忘れたからさそうかないか な,、ね、なんか木の棒とかいいねちょっと待って、まあ、土ついてるところくらいはこれでもう落としちゃいますわでもうこれで混ぜてい よしこれでい、ね、やキャンプっぽいっすねキャンプっぽいいいでしょワイルドでしょこれなかなかいいですね俺も木のぼれ肉を混ぜたのは初めてでさすがに<笑>マサイの剣を使って一回キャンプしたことあるけどええまあぶっちゃけその時二度と使うまいと思ったけどね あでも YouTube 撮影するときは絶対に使おうと思ってそうこれはねちょっとうんどうすしよかなってきたんじゃないですかいい感じじゃないですかいいですね美味しそうですねこれだけ食べたいですねこれだけ食べたいいや何言ってるんですかこのカレーに入れてそう確かにちょっとこれだけ食べてみたいな<笑> 昔のだってさねうんもう原始人はこれ肉焼くだけでもめちゃめちゃうまいわけだからそうですねそうごちそうですもん、ね、何にも味付いてないけど、ねはい、これちょっといただきますこ れ,、はい、これ僕がさっき倒したマンモスの肉なんですけどいただきます、はい、うんどうでしょうなんか太鼓の 昔を思い出しますね<笑>、うん、それは美味しいんですかいや、美味しいかどうかは別として、はい、祖先の記憶がよみがえる感じなるほど深いですね昔、こんなの食べていってたんだなっていう、うんうん、だから今の時代に感謝、うん、味は薄い<笑>、はい、味付けしてないです<笑><何>もんね<笑>見た目的には美味しそうだもんね見た目いいですね、うん、これに、ドン入れていきますお、うん、肉はね。 でいしでここにここに水を出します。 い や, いやや、ばいねこれね<笑>量すごいですねうやっぱね何だろうねキャンプやってる最中だからみんな最初よりも多く見えるんだよね多分いいね、はい、うもうちょい水必要かなこれ、ね、もうちょい水必要な気がするかなこれちょっとでこのカレーのねルーねこれでまあ15分くらい ああ15分煮込んでからルーを入れるのか、うんうん、15分煮込んでからルーを入れるいやまだだまだ早 い, いまだ早いですねこれちょっともうちょっとこれ入れた方がいいですよ ね, これね水をね、まあ、水は足りないですね<笑>こんなもんじゃないこれ。どうですかちょっと入れすぎたいやでもここから蒸発していく部分もあるからいいんじゃないですかねそうだねうんいか はい、はいはいはい。なんか、水多い気もするけどね。<笑>絶対多い気もするけど<笑>。絶対多いってこれちょっと。いや、いけますよ。いける、これ、いけますよ。まあ、ワンチャンカレーのルーを増やせばいいか。ね。はい、ということで、まあ、ここからね、まあ、十五分で、ね、まあ、煮込んで、その後、ルーを入れて、さらに。まあ、煮込んでから、ご飯を食べるってことなんだけど、まあ。 いかんせんこの量1人でちょっとね食べられないんでちょっとねここで誰か一緒に食べられる人をね呼べたらなって思うんでちょっと誰かいないかな、来れる人ちょっと聞いてみよううーん、そうだな誰にしようかな今この時間で空いてそうな人空いてそうよしち決めよう、ちょっと電話してみよう。 行けるかな、うん、あもしもしりょうちんありょうちんさあのさ今何してる家にいんのあ本当にマジかえっとさりょうちんさ今俺千葉のさくじくりにいんだけどさ一緒にカレー食べない、うん 東京マジでマジでまあよかったらでもまあ結構かかるけどでもりょうちんさ小学校の時リレーの選手出し早かったじゃん今から走って出たらどうでしょうもう出る準備はできてんのあじゃあじゃあそのまま走ってきてようん OK? りょーちん走ってくるって多分ま、OK うん、もなくまもなく着くと思 う,、OK、う来れる来れるあお来た お,、OK、お疲 れ, お疲れ またい、りょうちんです。あ、どうもはじめまして。はい。ダントレりょうです。よろしくお願いします。あーあ、うなずきましたね。早かったね。早かったね。いきなり連絡くるやん、ね。どうしたのよ。早かった り, ったりいやなんかさ、うん、カレー作りすぎちゃってさ。すごいねなんか。どうしたのこのセットは。そ う, そう、今からさ、何歳中？ソロキャンプなんですよ。ソロキャン プ, ャンプなんだけど、うん、ちょっと作りすぎたから、あら、ちょっとりょうちん食わないかみたいな。最高やないですか。でしょ。ょ最近全然ありがとうございます。はい。で、今日紹介したいんですけれども、はい。はい、えー、ダントレの、はい。 えー、代表のりょうくんですよろしくお願いしますよ まあ、りょうちんじゃんどんなことやってるのかっていうのをちょっと皆さんに説明してもらってもいいかも、はいはい、れいきなりお話してるからねそ う, そうですよねいきなり<笑>そうどうもはじめましてダウンタウンのと申しま す, おします、はいえー、YouTube の活動もしてるんですけれども、はいえー、アイドルのプロデュースだったり、えーうん、自分もアーティストの、うんえー、いろいろ活動もしたりとかで、はいはい、いろんな事、えー、業も、えー、やったりとかで、うんうんうんうん、さまざまな活動しております、はいはい、ということなんだけれども、まあ、実はねりょうちんが、はい、もう僕 YouTube を始めたてくらいの時にやってるよねホ本当だよねね、うんだってあの時ってさ 何年らい前何年前だろうね結構前じゃないかなまあでもユーチューブ始めたのが2年ちょい前2年ちょい前でしょうん、2022年あ、2020年、うん、2 20年前だ あのとってさ、でもさ、登録者数さ、まだね、もう本当に4、500とかじゃないですか、だよね、今、うん、今、何、今5万、1000、何ぼぐらい、すごいね、<笑>だから俺たちの今、10倍くらい、いやいやいや、い全然全然全然 YouTube の中では、もうだから僕の中からしたら先輩いいいやいやいや、まだまだま だ, まだ、はい、と, ということで、ね、き今日はりょうちんに、ちょっとなんかね、はいまあ、一緒にご飯、ね、その食べながら、はいまあ、YouTube のコツなんかをちょっとよかったら教えて、なるほどね、この、ね、僕、大好きなんで、やっぱ食べるの、たんぱく質でね。でしょ で、こうこう、う、ちょっと滑りながら YouTube っていうかねぜひぜひ任せてくださいよ、はい、ということでじゃあちょっとできるそのあれ感じ、はい、一緒に座ろうよああ一緒に座ろ う, うすごいなキャンプとか全然やったことないからマジで大丈夫かな僕あー多分ねりょうちんは、うん、まあ食べるだけなんだけどあ食べるだけね<笑>食べるだけあれ一人用なんだよ二人用って書いてあったけど、うん、あれ一人用なんよあれ今日一緒にここでは寝れない感じかこうにそうだね 木の車あーなるほどね<笑>こ の, こ, のこれを見たいねそうそうそうなってそれからねんそれかその後ろのベンチその後ろの。あそのこのベンチに座ってそうそうそうあ今日のあの電車のこんな感じのあるな 寝, 寝転がってこうこういう感じだ寝転がってみて こ, れこういう感じだああいいや ん, や 寝, いいやん寝れるわけないやないか<笑>いいな<笑>普段ねこんなことをやらせたことないですよやらせたことないけどでも良くな い, い, いこの自然いやすごいですねなんか 普段やっぱりこう都会にまみれていろいろ見えてはおかしいですけど<笑>。<笑> <笑>まあね、やっぱ芸能してると結構 ね,、うんうん、ねやっぱキラキラしたり激しかったりするじゃないです か, う、ね、あやっぱなんかこういうとこ来るとすごい落ち着くというかだよ、ね、大自然を感じるなとそうそうそう、はい、めちゃめちゃいいい、ね、思いますねだからさその大自然の中でさ食べるさ、うん、ちょっとカレーを両親食べてほしかったわけですよ、うん、いやいいっすねいいでしょううーん、はい、ありがとう呼んでくれていやいやとんでもないっすねむしろねこんな早く来てくれるなと思ってなかったんでいやーまあその行動力だけはある<笑>行動力だけ<笑>はいスピードだけはあるんで<笑>、はい、最近どうしてるの両親 最近はもうひたすらお仕事をしてるって感じですかね。うわー、マジか。もういろいろ、もう活動してるので、なかなかね、もう。 こうプライベートの時間がないなっていう感じなんですけどよく来てくれたね今日本当に<笑>まあいやまあ安のためなら駆けつけるていういやもうありがとうございますもういいやつなんですよ皆さんにジャントル見てあげてくださ い, い, や い, や い, やいや本当にええぜひい や, いやもう安くんのね本当にチャンネル登録といいねぜひ皆さんしてくださいぜひいやでもの、ね、どうやって伸ばしたのそのさコツ、うん、とかやっぱあるのそのまあありますねある、はい、なんかちょっとさよかったらうちのそのさ視聴者の方もしかしは YouTube やってる人いるかもしれない、はい、あ運営者とか、うん、あっ なるほど、なんかある、まあ、そのポツみたいな。ここだけの秘密ですよ。秘密だよ。まあ、やすだからこその、まあ、テクニック的なやつですか。うん、おぜひぜひお願いします。まあ、僕もそのいろんなアーティスト活動とかいろいろしてる中でも。S. N. S. コンサル運用代行事業っていうのをですね、企業さん向けだったりにやってまして、うんうん、で、僕自身も大体そうですね。 最短で言うと1週間で1万フォロワーは増えすぐらいの一週間で、はい、やばいね、まあ、TikTok、インスタ、YouTube 全てマーカー以上には育てまして、うん、今で言うと総フォロワー10万人ぐらいまでは増やしましてそのための、まあどうまあ、基本的には動画マーケティングというのはすごく大好きで動画がどうやったら伸びるかっていうのをひたすら研究してるんですけどもんうんうん、うん、なんで えー、YouTube だったり TikTok の動画だったり、はいはいはい、インスタだったりの動画を使って、うんうんうん、いろいろこうフォロワーを増やしたりとか、はいはいまあ、認知を拡大させたりとかっていう部分でかか、うんうん、か気になる媒体とかありますか例えばなんですけど僕がその、まあ、YouTube 始めて今年の2月からですよね、はいはいはいはい、だからまあ3か月経ったのかな、はいはいはいはい、3か月経ってでまあ要はこっからねもうだって最初にさ もうスタッフの人がさ、もう無茶ぶりするからさ100万人っていうこと言ってた登ら<笑><笑>たと100万人、ね、100万人はすごいよだから100万ちょっとまだね、うん、あのいきなりだからそう最初とりあえずその1万人くらいの方に見てもらいたいなと思うんだけど両親、はいはい、が俺の立場だったらどうやって伸ばしていくのこれを YouTube1、うんまあ、万人って正直 YouTube で言うと、うん めめちゃめちゃゃ難難しい難しいい僕もすごく YouTube が一番多分媒体の中で一番難しいプラットフォームだと思っててタイミングも良かったりとかで、うんうんうん、そのすごく多分うーん1ヶ月1万ぐらいは増えたぐらいの伸びだったんですよ。すごい、ね、一時期すごごいいってて伸びてああ 主にまあダンスフィットネススと言われる、まあ、そのダンスを通じてまあ健康づくりっていう部分でまあトレーニング要素もあったりダイエット要素もあったりでいろんな部分でこうニーズをこう捉えていくようなイメージでまあ作ってるんですけどまあ振り付けも僕も作りながら今流行りのまあトレンドやっぱり SNS ってすごくその流行りがすごい重要で。トレンドに 波に乗るって感じですかね波に乗ればすごくその再生回数だったり、うん、やっぱり認知がすごく広まりやすいインプレッションと言われる部分が広まりやすくなるので、うんうん、インプレッションそうですね、えーはい、でかなりそういう部分に敏感であればすごくこう伸ばしやすいかなという一、うんうんまあ、つポイントとしてありますねなる流行に乗れってやつですねなるほどね乗れる波は乗っとけってやつですはいはいはいはいはい、はいはい、まあこれはすごく SNS をやる上ではすごく重要な部分ですね まあ、でも本当に本気でフォロワーを増やしたいとか、うん、そのチャンネル、まあ、視聴者層をも と, もともと増やしたいっていうのであれば、はいはいはい、もう専門店を作ることが一番は重要かなと専門、はい、はいはいはいい特化型ですね特化型、うん、これはもう本当に戦略的な部分に入っちゃうんですけど、まあ、そのもともといろんな芸能の活動だったり経験があって、うんまあ、主にまあ戦隊系がやっぱり強いんじゃないかなと思うので、うん、やっぱ自分の強みをしっかり出していく、うん、やっぱ自分が全然 なんか好きじゃなかったり強くないことを発信してもやっぱ響かないんですよ人には自分が本気でやってきたからこその伝わるものっていうのがあるんですよね僕で言うとやっぱりそのアーティストの経験まあダンスとボーカルあとは筋トレトレーニング系いろんなインストラクターとして活動もしてるしその中でやっぱ本気で取り組んできたからこそのこの伝えられるものっていうのがあるんですよね振り付けもそうですけど y、YES、a で言うと多分まあ戦隊ものだと思うんですよすごく、まあ 豪音じゃですか。まあ、そうです、ね。レ、ね、ッドでね、ね、はいはい、すごく輝かしいね。生を残していや、もう、ありがとうございます。そういう部分で、うん、その五、もう戦隊ものに詳しい人みたいな。うんうん、もう自分が体験してきたからこそ、うん、当事者だからこそ伝えられるものみたいな、うんうん。っていうものをすごくこう伝えていくと、視聴者の方もすごく気になるんじゃないかなと。なるほどね。例えば私生活とか、戦、う、隊、ん。 の<笑>とか、まあ、ちょっとね見せれるか見せないか<笑>大丈夫ちょ、まあ、ーっと難しいかもしれないけど<笑>カレーを木の棒で待ってるんだけど大丈夫かな例えば例えばですよね<笑>はい、はいうん、とかあとは、ね、まあなんか自分が、うんまあ、そのお店に、まあ、食べ物食べお腹空すいたなと思って、うん、ハンバーグを食べたいなってなったりするじゃないですか、うん、でハンバーグを食べたいってなった時にじゃあ例えば、まあ、本当に棒 大手のもうファーストフード店とかうんうん、うん、っていうと、はいは い, はいまあ、いろんなもうパスタだったりハンバーグだったり焼肉だったりは い, は い,、はい、いろいろご飯とかあるじゃないですか、うんうん、それよりこうハンバーグに特化してめっちゃもうハンバーグだけ極めてますみたいなお店があるとするんですよね二つ、うん、2ついっぱいいろんなおあの料理が推してます、うん、よりかはもうハンバーグしか特化してないですもん、うんうん、ハンバーグしか自信ないですみたいなぐらいのお店が2つ並んでたら、はい、自分はめちゃめちゃハンバーグ食べたいってなったら、はいはい、こっちちょっと気になるじゃないですかいきますね なんで、うん、やっぱりこの特化するって大事なんですよ、うん、ここが逆にいろんなことをやっちゃったら、うん、まあ大手さんに勝てないわけですよねなるほどね、はい、やっぱ有名どころ名前が売れてるから安心感信頼感あるじゃないです か,、うんうんうん、かこっち行っちゃうんですけどやっぱりこうどうしてもなかなかこうまだ知名度が低かったりっていうところに対してはやっぱそういう部分でアプローチするっていうのがすごく重要なんじゃないかな、うん、だかやっぱ自分のそれを持ってる個性とかっていうところで勝負した方がいいってことね、うん、そうですね個性を伸ばすより伸ばすってことねだそうより なるほどまあ、長所をより長所にするみたいな、うんうんうん、なんか人って短所をこう直すよりも長所を伸ばした方が早いんですよね。なのでなるほど僕は「S、うん」にはそういう部分で自分がやってきた経験をもとに、うん、この自分のもっと下の世代だったりにもっと学びになったりとか、うんうん、楽しみになったりとか、はいはい、知識系だったりとかそうんうんはいう、はい、部分を配信すると。 よりこうどんどんどんどん広がっていくんじゃないかなるほど、うん、なるほどねやっぱだからそう、うん、個性伸ばしていくのがやっぱ大事なんだ ね, ねまあね本当にすごくそういうのも重要なんだけど、うんうん、まあとはいえね、うん、ダンスやっぱ重要なんですよダンスねやっぱり<笑>えダンスやってる<笑>、うん、まあだ一応ほら舞台がさ、うん、まあ主演の舞台が控えてるからだよねだよねだって結構今ね苦戦してるのよそれが大丈夫そういやそれがねちょっとだから今ね結構大変、うん 大変やろ。うん、いるやん。んプロが教えてくれるの。ダンスのお兄さんがいるやん。ん教えてくれるの。当たり前やんけん。もうマジで。当たり前やんけん。マ当たり前やんけん。おっとり。任てよ。乗りおっとてよ。日本一やってるから。もうマジで。え確かにカレー煮込むまでちょっと時間があるから、その時間でなんか俺覚えられるやつがある。あ覚えられるっていうかまあそっかそもそも基礎もちょっと教えてもらったりとかね。マカ先生。いい。当たり前やんもう。ないですか。 行きましょうよ。じゃあちょっとぜひ皆さんも行きましょうよ。混ぜてもらっていいですか？<笑>カレー行きましょうよ。いい？もちろんだよ。本当？行きましょう。よしじゃあちょっと今からカレー待ってる間にニコでもらってる間にダンスしていきたいと思います。 はいお疲れ様でし た, ありましたーあーいやーもうねいや〜カレーを煮込んでる間にいやまあちょっとねダンスレッスンはいまあ、しましたけれどもしましたねハードでしたねいやーハードだったハードだったねいやーハードだったいや<笑>逆 に, にどうでしたあの内容いやあれねカレー煮込んでる間に覚える分量じゃない<笑>分量じゃなかった <笑>いやーでもね、うん、ダンスやったことないなりの、うん、もうすごさ、うん、もうあの速さという か,、うん、かすごいスキルがあったんですよ、うん、えマジでうんあの普通ダンスやったことない人なんかできないステップをしてたから、うん、あ本当すごいなって嬉しいこれシンプルになんで伸びしろしかないなってマジっすか思いました舞台うまくいくかないきますやったよいしょ もう舞台頑張るもう舞台に向けて頑張ってるからいや本当ねはいまあうん、本当にあのー、まあしっかり仕上がった動画二、うんはい、人でちゃんと撮ってる動画、ね、またねはい別でねそうで す, すでということであのー、僕がまあ踊れたかその踊れてないかも含め、はい、鈴木は。 宮近りょうちんの方の動画はい、僕のチャンネルほうでちょっと公開するんで、はい、ダントレ料理で皆さんね、はいえーはい、ぜひ続きは見てみてチェックし て, てください宮近はい、と、はいうことで、じゃありょうちん、カレーできましたできましたからね、もうねいはい、この間ね、みよしさんというんですねもううちの、あのスタッフの方がずーっと<笑>うっずーっと煮込んでくれてましたからねいはい、ということで、じゃあちょっとね宮近開けていきたいと思うんですけど宮近いしょ宮近みてこれ、超うまそうじゃない宮近よいしょ宮近超いいん匂いするからこれも、ね よし、ね、これ寄ってくださいーこれいき ま, す行きましたトロトロですよいしょどうですかい、はい、いということでちょやっぱ気になこのご飯の方ですうねいい ご, 飯いい、えー、ご飯の方をねいいちょっと、はい、ですいません暑いですか絶対暑いこれはもう絶対暑いと思いますいやもう安くお腹がねもう減りまくりですからね減っ て, 減ってもしょうがな い,、ね、動いたんです、ね、いっぱい動いたんでねそうちょっと一回これさ、うん、ちょっとどけようか、はい、こっちに入れましたからね、はいじゃ お、はい、米がねさっきね水さなんかちょっと多めに入れたら 少, 少なかったんだっけあれ少なめ少なかったですよねですこれがどうなってるかなんですよ確かにめっちゃ不安いやだって俺この間も見てないっすよだ か, い, かいいっすか開けますよ、えー、ではいきますオープンとーおおうまそ う, うわいい感じめっちゃうまそうじゃんいいこれやった これいいんじゃな い, いけそうょあちょっとよそ、はいますから。いす 見ておこげやばめっちゃやばいねうわ超いい香りよこれ見てお焦げすげえわうは い, い, いうすごいす初めてすご、ねうん、そういうねすごいよこれ、うん、はいでこのね、うん、お皿はね実はねあのー、提供してもらったんですよ あ, のあデミさんというね、はい、その陶芸家の方からちょっと提供してもらったんですけどもはいはいはい、はい 普段こんな皿作んないね、多分ね、もっとね、なんか、えー。すっごいトゲトゲの壺作ったりとかね、そういう人なんだけど。はいはいはいはい、そう、なんか今回もカレーよかったらみたいな感じだったんで、ちょっと。これ、く、くってくださいと。そうそうそう。はいはい。これまあ、せっかくだから、こっちの方をこうやって、よし、見せて。はいはいはい。うーわ、めっちゃうまそう。<笑>いやー、きましたね<笑>も、うん。もう同じぐらいで大丈夫ですよ。同じぐらい。もうこの皿ぐらいで。あ、皿ぐらいで。ありがとうございます。オッケー。すーごい。 ストップって言ってるねいやーいやそんなことないけどねこれもうカレーなんならこのルーから作ったのほぼ初めてだから、ね、<笑><笑>すごいよね、うん、俺俺が今までね、うん、野菜を切ってたけどねソロキャンねル ー, ルーのね、はい、あれはねあんまやったことないからねあはいはいはいソロキャンだまさにソロキャンですよソロキャンだけどまあ今日はねりょうちんがねいやもう速攻で駆けつけちゃったからね<笑> すごいとこに行きた い, よいもん。はいしょ。はい。ねすごいパンパン。はい。ありがとうございました。お疲れ様。ありがし た, いたがい。いただきます。いただきうごます。いただきます。ありがとます。いやー。すごいなーい。マジでこんななかなかないからな。こういうのって。いただきます。うめえ。めっちゃうまい。うんうん。いいですねこの感じ。最高。どう。このお焦げ感がすごい。うん、どうよ。 普段のご飯じゃ味わえない感じ、うんうん、あと練習中にたくさん煮込んでくれた愛も感じますね確かに菅さんありがとうございます<笑>まあみんなのね、うん、本当にこう材料作りからの、うん、んゼロからのねえ、まあ、僕は途中からね参加させてもらいましたが、うん、いやいやいやもう本当にいやー呼んでいただいてありがとうございますほんにいやすごいしい今年食ったカレーで一番うまいうんなんか大自然のカレーって感じするのに<笑>マジで、うん、ほんまにうわうまっ、うん うまいな、ねうん。何倍でもいけるわ。うん。うん。なってかない。ただ見てこれ、この量よ。朝の朝もカレーだわ。うん。二、うん、日目がまたうまいから。最高ですね。二、ね、日目が最高です。<笑>うんうんうん、あー、箱。これ舞台終わっても、うんうん、続けようと思う。ね、いや本当にダンスってね楽しいに踊ってても。 ということで、りょうちん、はい、今日いかがでしたでしょうか。いやー、もう波乱万丈でしたね。波乱万丈でした。いやー、もういきなり呼ばれたんで、うん、まあ、そこから急に、うん、まあ、駆けつけ。うん、まあ、そこからね、あのスタッフさんの優しさだったり、<笑>まあ、いろいろとね、本当にいろんな、お、彼がすごいね、やっぱりもう。うん 奇跡のように感じましたね、なんかあの、ね、頑張りが頭回んなすぎてもう<笑>う、ね、頭使いすぎてお互いに、ね、もねだいぶ眠そうだったからね、うん、いやわかったっす ね, ねもう使い切ったなって感じでした、ね、いやこんな中んに来ていただいても両親ほんとありがとうございますいやごちらこありがとうございましたいやちありがとうございましたということで両親だから今日帰っても仕事でしょ、はい、そうなんですよ、ね、ちょっと結構申し訳ないですほんとにまあやすだってここでね、はい、今日ね出てそうそうそ う, そう、ね、今日はほんとはね、まあ、両親もね、はい、時間があったら、ね、全然泊まって夜 ちょっともう満天の星空を見ながらここ、ね、虫の声聞いてもうコーヒーを飲むみたいなやつだったんだけどまたそういう時期また梅、ね、また ね, ね、うんはい、まだよろしくお願いしますということではい、はい、じゃあ皆さん本当に今日はねあのりょうちんに来ていただきましたりょうちんありがとうございましたこちありがとうございまし た, まし た, さました、はい、皆さん本当ありがとうございましたはいありがとうございました、はいはい、ということで、はいはい、続きはりょうちんのね、はいえー、YouTube の放送皆さん見てください、はい、お願いしますお願いしますよろしくお願いしますバイバーイあい